<笑>どうしたの徹さんが避けるグミ咲いてる時の顔が好きそう<音楽>もっと長ーく見てたいなあーーーなーまーまーまーーーーーーーーーーーーーーーーーーー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 サインお願いします。チーちゃん、聞こえてる。あ、届いたよ。ありがとう。マンゴー味珍しいから、たくさん買ったんだ。今度二人で食べようね。おい、チーちゃん。さけるぐみたい、長いさけるぐあの、それ。 どうぞ長いこれどうやって咲くんですかこんなふにダメ<ス>すいませんあぁ「けるグミ対長い避けるグミ」は 電話出ないから心配になって。ちょっと寝込んでて。これ持ってきたから一緒に食べよ。今日はちょっと待って今雨<音楽>。あいつがあいつが来てたんだ。違うの違うんだ。避ける軍隊長い避ける軍。 父ちゃんどうして俺じゃなくてこいつなんだよそれはああそい長けりゃいいのかいロービローやめてグミがかわいいビ見 ろ, ろよじい<笑><笑>ちゃん黙っててごめん実は私もう長くないのだから長いものを見ると安心できるのじいちゃん どうしてそうな猿芝居したの目移りするの地位の悪い癖だよだって長いんだもん長さに騙されてんじゃねよえよえっ叫ぶグミ一袋分並べていくとほら同じ長さになるの食べやすいようにわざわざ切ってあるんだよ徹さん優しいける組長い ちいちゃん聞いてもいい何プロポーズってどんなふうにされたいえ正直に言ってごらんフラッシュモブは嫌かなえなんかこっぱずかしいしフラッシュモブ以外ちぃちゃん僕と<タッ>、ね、<タッ>結婚ランランマ ン, ン, ン, ン耳長 っ, 耳長っ しいちゃん。ダメ、結婚式までお預け。シェ。おやすみ。おやすみ食べるとおしめください。ランラ ン, ン, ン。どちらまで。ど、どうして。は。あ、すいません。やっぱり忘れられない。避ける組みたい、長い避ける組 叫ぶゴミだよママ長がい叫ぶゴミ。 私長い間あなたのこと待ってたの徹さんごめんなさい私のことは忘れて分かったでしょ私はひどい女なのあもうやだどうしていつもいつも俺の前に現れるんだよ一目見た時から君のことが トール君お俺嘘だろ高いんだのに ど, どうして僕らはきっと分かり合える触ってみてもいいですかあ<音声>きっとみんな分かり合える避ける組長い避ける組